このゲームも大丈夫ですそう 翻訳班来てくれすするにも早すぎんなンよしおっとあっとしたら コントロール。シフト。ユースキさーん<笑>ヘループ酒店参考アリリー。もらう。あ !E だ立った立った立った。E 万能説。B7 に行くの おこ来た。よし。ドア開けるぜ。ブラウ。113。えお前じゃないのえこれはい、いるけどなんか。ブラウ。108。おおいるじゃん目が赤い なんでこいつ動かないのもらうこここれはあっ電気が入ったあえっ急に来た<笑>これは夢か ナイトコ ー, ルナイトコールデ school pants. 長くない。どうぞ入ってください、みたいな。ちょっと B 級ホラー感あるな。でーん、白心すぎる。 ん 勘とかないのあうわあ もらう部屋に入るもので。 可能性もある There was a charger in Ben's room. <laughs> 凶暴性がやばい 이벤트 ぐちゃぐちうあ待ってでも罰がなくなった気がする ニュース語でお願いします 来た隠れるみたいな感じかな長文すぎてこか どっちだよー やめてよくない<笑> ブラウ